よし、えっと。今日はこの星が三ヶ月前ぐらいですかね、の針金か、ね、けをした新木なんですけど、これをちょっと植え替えしていこうと思います。この木の特徴をまず説明しますと、はい。まずここにまあ糸イ川の葉書、うん、をついたようなこの模様したような木になってまして、はい。 でこういうもとからシャリが素晴らしいような荒々しいような山木なんですけどまあ継いだのが最近なんですよね、うん、なので一回ぐっと走らせていたような木でしてそれをちょっと種金かけをした状態ですねこの木の太さと葉っぱの関係からいうとまだやっぱここに迫力が足らないんですよ、うん、なのでまあこの先はどんどんどんどんこの辺にこの辺まで。 だから来ててくくるるとより迫力が出てくるのかなという気です、ね、ななのでまあ少し伸ばしたような状態にしてますけど今日はもともと少し寝てたような木でしてそれをちょっと起こして少し勢いがあるようにしようかなというふうに思うのでこのぐらいの角度でまた同じ鉢に入れていきたいと思います。ただ根の関係でどうなるかちょっとわからないのでちょっと開けてみてそこから判断になるんですけどまあなるべくどうにかしてこの鉢に入れたいなっていうふうに。 な、はい、なんとなくここが龍の顔みたいいにに見える見える見えまますすかろんなものに見えます ね, ここがですね目、眉毛、角、鼻、口、牙、見えますね、髭ただこの髭はがちょっと長いっちゃ長いんですけどます、ねまあ、それはまあ後々切れるので、うん、とりあえずこのまま。 はい、やっていこううかなといいううに思います、はい、でこの木としてはここ正面なんですけどグッと水水がきてて根っこがの後ろなんですよね、うん、なのでまあちょっとこの根っこも根継ぎしてあるのであ、ね、なのでちょっと。 こういうふうになってますけど、まああのこのような状態で少し前の方に持ってこれたらなとは思ってますね。正面から見やすいような位置に持っていきたいなとは思ってるんですけど、今日も三島さんに手伝ってもらいます。あ、そうですか。<笑>でもうこの時点で、うんはい、めちゃ不安定なんですよ。うん、まずちょっとそこを切りたいんで、で押さえてさ。 はいお願いします シェですね。ですねシェンロウですね、うん、ドラゴンボール の, ー龍 こ, のこの木の名前はそれでいいですか<笑>でもどっちかっていうとこう天から降りてきてるような感じがするんですよ、うん、龍としては上がるんじゃなくて降りてきたみたいだね降りてきてるような感じがするんですよ降<笑>天の龍降天の龍知らないけどそれっぽ い, それっぽい 中十二秒が秒全部、はいあが。元はこの角度だった、うんで、結構寝てるんですよ、ね、この急にハモの出てくると怖いです。怖いですね。<笑>うわうわ。うわ その白いエプロンと相まってこれも多分そんなに長い年数経ってるわけじゃないと思うんですしてから、うん、だから要は角度替えの植えなんでここまで根っこは切りたくないんですよね、うん、あこの時点で寝てきてるかもしれない、うん、ああの、うん、針金を取ったから ぐらぐらしてますああいいですねはい。 のので取ります、はい、取りまますすはははいいねどうしよう私持ってましたちょっとちょっと 値段ついてる超獣牌って書いてある。<笑><笑>この値段でさえ買って買えますね。金さん名前違いますよこれ。<笑><笑><笑> ここででお知らせです。大宮大盆栽祭りに向けて T シャツまた作りますんで<笑>概要欄皆さんに予約してください今年はあれにしましたあの畳み込みにしようと思ったんですけどあ の, よくわか<笑>あのねマジで意味わかんないデザインがめちゃくちゃ難しかったんであの川崎先生とカンタさんが作ったあの点外 の, 外のいいあれにしましたんで是非ともご予約をそれを着てお祭りを楽しんでください やっぱ角度の調整をしななきゃいけないけからこう横に入るんですよだからこことこっちがじゃあ前の前こう押さえてるってことはぐらつかないよ、うん、いや多分、ね、このままだとぐらつくんですよだから根っことしてこう成立させるためじゃない紐根だからああ保護 いが止まらななんで、ね、固定させるたちょっとこの形跡再利用で。 ままあ、まあこれ逆にこう、はいに逆に持ってます。 こう先に土を入れて安定させるわけですね木を。 今回のののッカで一番のネックは、はは心配事はこの鉢に入るるかか<笑>かったそれなもうなほどんか見せたがってた。 りあありたがりだかハハハハでもね 飛んでないいいから笑っってててるるけどコロナ大変す を, ポイント を,、うん、コを持ってんですよコを持てばいい上げるもまあバランスで言うとそう。 こっちやると重心こっち行きすぎなのか。うん、ということなんですよね。これ、取っちゃうかって、闇、うん、に見えたんですけど、今の植え付けだと、これがもう必要になってきますよね。なるほど。うん、これが生きてきた。長いに振り。まあ、長い。まあ、いらないんじゃないかって、前のちょっと植え付け忘れましたけど。言ってなかったっけ。うん、ね、うん。必要になって。全然違いますね。いいっすよね、うん。この鉢とは、すごく合いますね。 合いましたねなんか迎え前はちょっとあ、うん、ってなかったですよね、あのー、なんでこんな鉢入れたんだろうみたいな、うん、<笑>だけど今訳が分かったみたいな感じな、ねまあ、僕の印象はね、うん、これでしたって感じですよね素人的な感想なんですけど、うん、かんちゃんのセンスです、ね、<笑>これ間違いないまた<笑><笑>親父ギャグの<笑>センスっぽいじゃないですかああセンスっぽい<笑><笑>確かにセンスっぽいですよね 靴、ね、広がりだね<笑>、うん、角度で全然違いますね<笑>こっちから、はい、下につけばいいですね前回の上回の動画で反省したそうなそうですねちょっとあのだいぶ動きはねカンんと比べちゃ う, <笑>もう素人のそのもの出ちゃってますね動きにね なんでね、もうちょっと思い切ってやりたいなっていう、うんね、勉強です ね, ね勉強ですねこれもやっ ぱ, り、ね、やっぱあれ勉強だっていうことで、うん、生徒さんに手伝ってもらってる感じですかねううす<笑>課外授業みたいな<笑>課外授業ちょっといつもと違うことやろうな高校先輩みたいなあっ<笑> NHK さ<笑>に緩いところがわかります、はい わかんないです。<笑>揺らしちゃっていいんですか や, やんない。刺, 刺して刺さり方でね。角度あるな。あそこに詰めていく。だから指先に感覚 を,、うん、を持たないと。ああ指先に感覚を持たないと。川崎先生は箸の先端に目をつけろって言ってる。おおかっこいい。でも先端ってた。あ、え、あ、ー。 いや、あの、えー、元助さんは言ってたってこと。えー、だから、そう、木村さんのやつとかも見ると、こうい目をつけろって書いてある。こういう、ここは重要なは ね, だね。こっちは、正直何も、根っこがないから、入る。あんまり意味が な, くて味ないんこういう、ここがもう、空洞なんで、今。そこへ入れたい、ね。目がついてないって、ね、いや、やっぱりね、そういう違いがわかりますよね。うん、こうやって確かに、ね。 全然県と違いのとかやってました ね, <笑>ね。きっとカズさんが言ってたのはね、こういう風に降りてきて頭が毛がある、こっちが胴体、うん、というなんかストーリーというかね。これ 頭, 頭でかくないですか、うん？でもそれは想像です。雲に隠れてる、うんうん。なるほど。 <笑>やっぱりでざっとこういう感じで植え替えできたんです角度が決まったんですけどこの根っこを止めてた網の趣旨としてはやっぱりこの根をもう少し強調させたいっていうので根を太らせるためにここに土を置いてたわけです。なのでもう一回ネットでこうかぶしてですねで、まあ、根っこが太るように。 でそこにもまあ、土か水ごか入れてくそうですね。値、まあ、上がりを作ってるみたいな感じ。まあそうですね。でその後に根がもっと充実したら前にちょっと持ってくるっていう。前。ここからううのぞかせるような感ああ値、ね、上がりを値上がりでまあそう根をね。うん。ああかっこいい。 そか、生きてるところが今見えてないってこと思いま な, のか、うん、かなそうそう、ね、まあ、見ようと思えば見えるんです。ああ、確かにここが美しで、育てばすごい。それは見せ場の一つが増えます。でも、大体想像力だが、ね、すごいです ね, いますね。なんかもう水墨画の絵だよ、これ。絵っていうか、龍。竜が降りてきてる。うん、すごい世界観ですよね。<笑>火入ってるみたいに見える。そう見える。<笑>まあ、西洋風に捉えれば。<笑>はい そういうファイヤーみたいな。だけど、まあ東洋的なよく水墨が出てくるのは。あまあ、重要、あの雲とかがこうあって。まあもう本当に胴体はすごく大きくて、こうたなびいてきて、うん、顔があるよみたいな。なまあ蘇我松柏とかの絵なんかも。ねえ、のりとちょっと顔の感じがに。僕、うん、似て。るなあ。そう、思の画家のね。思想ですね、そ う, そうだった。どうでした、ね。正解だ。わかんないけど。<笑><笑> そしたらこれで水を受けよはい。ちょっと。<笑><笑><笑>なんかあの。見<笑><笑><笑>たことある。<笑><笑> ははいいいいいここでいいですかき、はいはい、まほんとに顔に見えてくるね。 うんいい顔してるいい顔してる。なんかね、運気がそうなするなるほど。すかね、もに上がるで上がった。れ<笑>で結婚できそうですかできそうな気がしちう。<笑>これ買わないと。これ買わないと結婚できないから。 まあ本当に一番の心配点だったこの鉢に入るかっていう問題だったんですけど、うん、うまく入ったのでうわ<笑>入れ替えました。今もポイントとしては、うん、この勢いをつけたいためにちょっと少し角度を上げたんです、うんはいはい、最初は少し寝てたんですけど少し上げたことによってそのより勢いが出てきたので、うん、その辺はいいのかなと。はい 右に入ってるような引きなので、うんえー、少しまあ八度視野右に入ってますけど、全体のバランスでいくとまあ十分収まりがいいのかなと。うん。印象だいぶ変わりますね、やっぱね。そうですね。まあ後々この辺をどうするかっていう問題はまた出てくると思うんですけど、うん、まあこっちも、ね、羽振りがこの後出てくると思いますんで、残しておいてもいいのかなとは思います。 あのーうんはい、粘りもそうだけど、将来どういうふうにしていくっていうのがなんか分かりながら作業がそうです、ね、見れました。はい。なので、よくはできたのかなと思いますね。これは流木ですかえそう。流木ですね。いや。流木流木じゃないですよです、ね。生きた木ですよ。はい。はい、<笑>そういうふうに見えるのかな。<笑> 昔あの稲村君村さん T.V. じゃん。はい。出演者が一人増えましたけども。ありがとうございます。とますはい、じゃあこういう形で今回、はい、やってみましたので、この動画がよろしければ<笑>いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。